はい、恋は突然にと言いますが、動画も突然に始まります。今回はハロウィン企画ということでいろいろやってみましたので、どうぞご覧ください。これで何ですね。えー、なんか食べやすい大きさにカットしようと思ったけど思った以上に硬い、うん。ザクザクやっていう。綺<笑>麗なキノコ。うん。<笑> フ<笑>イルドだなこの中にもうかぼちゃが切った状態で入ってて安心するだけで食べれるよっていう。なるほどねかぼちゃが角切りで入ってるやつか パンパンだ、爆発だ。そいい感じ。いい匂いがする。うん、よ, しよし、じゃあもういいか。そうっすね、熱いあんまり美味しそうじゃないそうかな。どうしよう、大丈夫か。かぼちゃと、なんだろう。さつまいもです。はーい、ナ、は、ス、い、<笑>じゃないよ。<笑>早速ね。うん。あれですね。揚げていきます。ハロウィンですからね。はい。 君たちにもハロウィンらしいものをねあげてみたいと思いますはい秋なんでね美味しそうですねはい行、はい、こ う, 行うさあ食べろうまいぞおああ<笑><笑><笑><笑><メ>か<笑><笑>いやー美味しくないのかなえ何してんの<笑> ああ、もったいないことしないで、ね。ち、はい、ゃん、ちゃん、ちゃん、はい。あ、落とした。食べてみな。疲れても話さない方がいいのか。か、はい 食べ物だよあー、食べかあまり美味しくないのかいてっかぼちゃはひいかい あ, あ, あ, あ、くちばしにつけちゃっ て, <笑>て美味しいでしょおいしくない掃除してる<笑>くちばしの掃除してる<笑> ダメだったか変なもんがばしについたっつってああ全然食べないああ<笑>もうあお乗った乗ったうまいぞおああでも食べるまではいかないかなちょっとついて遊んでる感じですね食べないよキャンちゃん惜しいな 普段食べてるレーサーも絶対栄養あるのになそうねさつまいもは他の牧場では実績があるんですよへぇさつまいもがご飯の半分ぐらいで育ってるダチョウもいるくらいでお肉甘くないそうそう<笑>残念食べ慣れてないからさやはりハロウィンの文化は根付いてないよう、ね、で<笑> あー 美, 味美味しいんだけどな、うん、一つ残ったかかぼちゃ<笑>ちらの望みみをかけててにあげてみま す, かすはさんおいでません。 川の方を見せてみましょうあだちっダメだ。 <笑>うん、<笑><笑>残ったかぼちゃ。どうしようか。吐きそう。おいといたら食べないか。どうなんだ。投げたら食べないかな。鈴花に。うん。動画は公開はしないでね<笑>。あ、そうなの？うん。 っちゃった気づかないまチャレンジしたね。 行くか行くんじゃないか欲しい な, ししいな食べればいいのにはいということで、はい、閉めてくださいえっ第2弾をやりあの仮装してもらいましょう。 えこれからこれからはいあー<笑>あー、厳しそう。 全僕が持っとくとかあそこらへんで。 <笑>もうちょっととこっっちちいいいいいいいックテープがいか<笑>いいです、ね、かれる<笑>いい痛い痛い 痛, い痛い<笑>いいねもう ょ, っとちょっとこっちこっち。 一個。大丈夫か。はい、着きました。はい、ハドウィン仕様の板。大丈夫ですか。繰りかしげてんじゃない。お前が機関なんだよ。板<笑>の犠牲を払いましたが、宇野秀くんがハドウィン仕様になりました。似合ってますね。いい感じ。おっ 成功ということで<笑>やっ た, ーーやったー。あーやめてキャンちゃん。<笑><笑>はいということでね、えー、10月31日ハロウィン企画でしたー。